入ってきたっそっちから入ってくるんか、はいええちょっと待ってなんかえ誰かいないああもう怖いもう怖いえ読めない漢字読めないいや入りたくないいやでも入るけどさああっあやばいやばいやばいやば い, やばい あ, あの右耳が右耳が怖いえー、突然のホラーいやホラーゲーなんだけどさ<笑>やばいやばいやばいやくいくく行くくく<笑> 皆様こんにちはこんばんはニケアでございますやってまいりました実況プレイですねえー、今回プレイしていくのは任天堂 t e n d Switch でダウンロード版だけで配信されている変更ディレンションというまあホラーゲームですねえー、ずっとこれちょっとやりたいなとは思ってたんですけどまあやるならね実況でやりたいななんて思っていまして、えー、今回は プレイをしていいいきたいと思いますちょっと設定ああなるほどまあ別にいいでしょうえー、最初からいきますよああ怖見てください写真怖っ<笑>よしやっていきましょうさてさて読み込み中なんか手紙あ、紙飛行機ね紙飛行機で読み込み中となってますさとどんな内容なんでしょうあんまりちゃんと内容は見てないですねお 学校皆さんこれから話すことはとても大切でよく聞いて期末試験に出ますからねこの時代は地方の軍は早いなあ主人公の男の子かななんかうんうんってうなずいてたあ眠かったのか寝ちゃったその後彼はうーん寝てるじゃんダメじゃんおお見るよ媒教官だこっち来る イン先生、話がありますお時間よろしいでしょうか授業中なのに皆さんちょっと自習していてくださいえー、言っちゃったよ何でしょうねイン先生このリストに見覚えは読み込み中何のリストおおえよ<笑> 夜, <笑>夜まで。 放置んー居眠りしちゃったのか妙だなみんなどこへ行ったんだなんで誰もいないんだ全くだよ。んなんとか警報。あ台風警報ね。台風が来てるんだ。やばいじゃん。こんな時期に台風だっていやいやいや、早く帰ろうよ。雨降ってるし、何が起きているんだ。そんな変なのおおこれで動けんのかお動けますね。 動ける動けるこれは何えー机にメモが置いてある、えー、手帳に追加イン先生はどこへこのメモを書いた生徒はイン先生を心配していたようだここ最近ずっとイン先生は血病欠だおかしいよなほんとだよ代理の先生たちは妙なんあん嫌な感じだしああおおー隣のページだえー効果メロディーは悪くないのだがよくある愛国主義のプロパガンダみたいな歌がついてる 読めない漢字読めない。ない<笑>おおお本校校訓。うん。入学してから初めてのオリエンテーションでしたことは、えー、校訓と校則の暗記ああ、刑リスタレもしくはあれ。ああ、俊先生。うーん。ああ、じゃあ、俊校長ね。校長先生が俊校長先生っていう人で、とりあえず、あの、自分の他人の先生はイン先生っていう。あ、なんか、 あのー、このゲーム、なんだっけ、その日本じゃなくって、なんだっけな、台, 台湾、違う、韓国、分かんない、えっと、なんか、そこのゲームの会社さんが作ったゲームですね。なので、あのちょっと、そのー、アジアン系な感じになってるみたいです。えー、手帳に挟んでおこう。はーい、えー。ここは僕の机。学校の椅子は座りにくいけど、もう慣れた。はあ、まあ、確かに、それはわかる。あのおふしりたくなるよね。お 外が暗くなっている。早く帰った方がいい全くだね。えー、後ろ、一緒か。こっちは特に、あー、ドアでいける。こっちはえー、掲示板、僕がチェックするのは、えー、休日のことだけ。えー、カレンダーに印ががるのは、普段の小テストやら中間試験、期末試験。あー、頭痛たくなってくるね。それはやだわ。なんか走ったりできないのかな。うーん、違う。うーん、あー。あー えっと、X ボタンで、使う、調べる、戻る。使う、調べる、戻る。あー。なるほど。使う何も起こらなかった。でしょうね。えー、走ったりはできないみたいだね。まっすぐ行きますと、これですね。台風警報。あー。いい天気だった。うん、いい天気だったね。外出ましょうか。うん。外だ。たタたタたた。 こっちは教室の後ろの方だね。なんか書いてあるけど、特に見えればしない。えー、ここは女子トイレだ。<笑>それ入らない方がいいわ。ここは男子トイレトイレに用はない。そうだね。2階に上がれるんだ。あ、下にも降りられる一緒だけどいいかな。あー、なるほどね。外に出れるんだ。えー、っと、これはやっぱり漢字を読めないんだけど。えーっと、中国本土と戦争に関して。 えーな、陰謀を防ぐためバイ教官は、共産主義者や反逆の、共うん<笑>あの、すいませんね、私、漢字全然苦手で読めないんですよ。うんと、ま、とりあえず、その、ま、反逆者的な人を密告するように、あの、生徒たちに呼びかけているとあ。あ、金額が、あの、もらえるよ。高額の報酬金が。いや、これはちょっと、あの、見つけなきゃね。<笑> 使命か見つけなきゃ使命かあーいろいろあるんだね上もあったけどいいのかなちょっと気にはなるとりあえずここ入るかえーカオさんが時々寝ているって聞いたけど鍵がかかってるカオさんって誰だこっからはえーと僕たちが鍵でカオああ軍人さんなんだねカオさんってあこっちを入れるぞ え、ちょっと待って、なんか、え、誰かいない見えますえ、ちょっと待って。ハエの音がする。え、めっちゃ嫌なんだけど。えー、めっちゃ嫌なんだけど。あ、別に誰かいるわけじゃなかった。あは、怖わびっくりした。<笑>えっと、汚れた雨がっぱ。壁臭くて鼻が曲がりそうだ。なんかあるね。 うん。クランクハンドル。どっかで使うのかなこっちはえっ、ー、と。金剛郷あ武器教ね。それは私もわからんわ。えっ、ー、と、ここにもなんかある。ストーブ。ああ冬に使ってた。はい。はいはい。ここはえー、シャッターを上下する。開けるああ、開ける。 ああ丸はいウィンチクランクハンドルあこれでえっ、ー、と X で持ち物を開いて選択して使うとくるくるくるくるくるいいよいいよ開いた開いたのかな開きました入れるね すげえちょっと待って。<笑>えー、山の中腹に位置する空気はきれいだしながら何もないちょっと待ってまだ調べたいのがいろいろあったよえー、っとまだ調べたいところがいっぱいあったはいえー、値打ちのある品々がある唯一電話機もこの中だ花 推薦一連だけ残ってる何か埋まってる掘り出すはい写真うーん人物は不明土の下の根は枝に果実を実らせても褒められようとはしないはあはあとかちょっとよく分かんないねはいはいはいここ入れんのかあ校長先生の部屋ねあ2階に戻ろうかまだ調べられるでしょう まあ、どう考えても台風が来てるから早く戻った方がいいんだがここは狩りがかかっているなんかあるぞあー怖いくらい静かだもうみんな下校したのか台風来てるからねおえーとスケッチはあはん は, んはんあー学校のなんか木だね木の下に人影のようなものがある帽子かぶってて軍人さんっぽいね 鍵がかかっているここはんあっ証拠口はこっちじゃないすいませんここは自分がいたところかなそうだねえー、こ怖い戻っていざ戻ってくるとめっちゃ怖いんだけどはいこれはえっ、ー、と時間割かえこ、ー、この授業中ずっと居眠りしてたことかそうだら<笑> これもそうだね多分ここはあ女子トイレ男子トイレでまだもう一回上行ってないなああこっちじゃないごめんなさいそしたらもう行っちゃっていいかないいいはいはいはいはい出ましょうさて ててか傘さそうぜこの結構雨降ってるよ多分ずぶ濡れじゃね<笑>おなんか見れるえっ、ー、と行動他の校舎に比べて少し低いところにあーあ行動抜ければあの山を降りられると帰れるということだねあここから帰るのかなはい行動、えー、通れば近道だ入るおあ入るだって濡れたくないしね 女の子かな だ, かだんだん画面が近づいてってるんだけど横の漢字は読めないねおーびっくりしたあ私が開けた音かなあ入ってきた入ってきたそっちから入ってくるんかいあはい登りますだって女の子いるしねはい話しかけるかなえ無反応はい 大丈夫えー起きてここで寝てたら危ない台風来るからね寝てんのおううーんてんてんてんここはコードだよ君舞台上で寝ていたマジだよなんで<笑>え台風で午後の授業は打ち切りになったんだ台風僕もついさっき教室から来たばかりなんだここで君に会うまで誰とも会わなかったうん 変だなどうして私とにかく帰った方がいい暗くなってきた雨もひどくなりそうだし全くだねあネックレスがないえ学校にネックレスしてきたのえー、見なかったね見てないよそんなどこで落としどこかで落としたみたいええー、一緒に探すのあーちょっと待って一緒に探そうかうーん迷惑じゃないかなだって二人で探した方が早いうんじゃあお願いしてもいいかな どんな見た目のネックレス鹿の形赤い紐で結ばれてるペンダントよしじゃあ手分けして探そうありがとう本当に助かるわうんえー、っと降りておおおいな、はいいや本当にどこで落としたんかねここはうわ怖えー、っと カーソルを移動する A で調べるあこういうこと調べるあー電源が入っていない向こう側からかすかな音が聞こえてくる、うん何かが入っているでも届かないあーなるほどゆっくり動いてるね届かないなんかして取るんだろうなあー なんだろうまあいいや と, とりあえず戻ってなんか使えそうなものがないかうーんとはいはいこっちはバケツに傘が入っている傘を取りますあちょっとさこのさ傘でさあのその何手を持つところくうって曲がってるところでさできないかなえっ、ー、と持ち物傘で取るよしいいぞイエーイとやった来たこれでしょ絶対 よしあったよいたいたえいんあちょっとはいえー、君のネックレスってこれそうこれよかったありがとうなんであんなとこにあったのどこにあったの舞台横の倉庫の中で見つけたよどうやら誰かが えー、換気口に投げ入れたみたみいえー、どうしてそんなところにまったくだよね。まあいいか見つかったんだし。えー、いいかな。えー、雨が強くならないうちに早く帰ろう。うん。そうね。帰ろう。そっちから帰るのまあどっちでもいいけど。あ、そっか。こっちから私入ってきたからこっちでいいんだよね。全然。話しかけてみる。あ、ち ょ, っとちょちょちょちょちょゃうって。ちゃうって。<笑>ちゃうて 基本的にネックレスを見つけてくれたありがとう早く帰ろうそうねこれはえー、目ぼしいものはない行きましょううわもう雨がこんなにえー、これ以上ここにいたら危険よ急がなきゃ本当だね えー、あ、さっきの写真のやつじゃない人間が住み着く随分前からここに立っているのだろう降りましょうすごい風の音がすごいこれは、えー、かなり昔からここにあるらしいこの山の小さい寺院から落ちてきた転がって落ちてきたってことほいほいおなんかあるえー 警備員の詰め所帰ってしまったええー、生徒二人置いて帰るなよおんはいはいえ何橋が壊れてるそんな嘘だろう帰れないじゃんえ何これ なんで川の水が赤いのまるで血みたいじゃないか血なわけあるかやめてようーん本当ごめんそんなつもりじゃ一体何がよし一旦落ち着いて考えてみようこんなことになるのは何か理由があるはずうーんそうね赤い川だなんてただの濁流ならこんな色にはならないしそうだ多分こういうことだよ何上流に わいくつか工場ああ台風の作には紛れてああなんかね川流してるのかも本当に<笑>お父たちが噂してるのを聞いたことがあるんだならそうかもね納得しちゃうんだそれより橋が壊れてしまってもう町へり降りられないことの方が問題だ本当だよ毎日 た, たくさんの人が渡ってるんだもっとしっかり整備してもらわないととりあえず学校に戻る以外ないかもしれない こんなところで雨に打たれていても何も解決しないしね。うん、風邪ひくわ。大丈夫、高川台風。えー、そうだね。学校に戻ろっか。しっかりしてるのね。あなたら信頼できそう。お、いいっすね。前向きに考えようとしているだけだよ。じゃあ戻りましょう。うん、戻ろっか。こんな、てか、川の色やば。おかしいやろ。ああ、戻ってきた。 はぁ、あ、塗れるし疲れるし、今日はついてないなぁ、ほんとね。ネックレスもなくなるしね。今はしっかり休まないと、学校で夜を明かすことになりそうだから。あ、そうだ。ネックレスを見つけてくれたこと、まだちゃんとお礼を言ってなかったわ。私は、ファン・レイシン。イン先生のクラスの3年生よ、レイって呼んで。あなたは何年生上級生だったんですね。<笑>いきなり敬語になる。先輩、僕は、ウェイ・チェンティン。 と申しますそんな改め必要ないわなんだか落ち着かないからえいって呼んでいいわよえー、3年の講座に行く機会はありませんが厳しい環境だと聞きました勉強漬けで休む暇もないって本当ですかそこまでひどくないわよ自分がしたいことをしている人もちゃんと中にはいるもうすぐ卒業ですよねいいなあ毎日グオーフォンを見なくてよグオーフォンってんだろうああ媒居館 えー、私にはそんな呼び方をする勇気はないわ戦争で山ほど人を殺したって噂よへえ僕だって本人の前では言えませんよみんなあの人の存在自体に怯えていてできる限り彼とは顔を合わせないようにしているんですえへんおい貴様そこに直れなぜ私から隠れるさては日記共産協のスパイかははは冷え上手すぎる痺びるかと思った <笑>とにかく頑張りなさいよ来年は君が卒業するんだから先輩えー、ところでこれからのことですが僕が校長室へ行って電話で誰かに助けを呼べるか確認してきますえー、ストーブを保健室から毛布をあいいねいいね、えー、夜沸かせるでしょっと寒いかもしれないねうんーそれには及びません休んでて大丈夫ですよと気絶<笑>ならないわね ああ、甘やかさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。そこら辺の男子よりはしっかりしてるつもりなんだから。うんうん。じゃあ、こうしましょうか。まずは僕が電話をかけてくるから、その後一緒に必要なものを取りに行く。どうですいいんじゃない私はここで待ってる。暗くなってきたから、早く持ってきてね。OK。えーっと、とりあえず、ここから行けばいいかね。校長室にとりあえず電話しに行くっつったっけ一番下だよね。 ふらおうおうおおおおおえなにこれえはえはええー、突然のホラーいやホラゲなんだけどさうんにこれちょっと怖いよー階段は普通に降りられないこっちから行くしかないかえめっちゃ怖いんですけどえっ、ー、ととりあえずこっち行って とりあえずこっち行っておゆっくりになってきたスローモーション消えてゆくーおえー、校内に響く彼の足音に私の不安が呼び起こされた現実が色あせ静かに時が止まる私は虚無に閉じ込められた こう。こう。お、お、おーおーおー。いいな、なになに。おおっと。い<笑>い、えー。ちょちょちょちょちょちょ、おおっと、おい。びっくりしたー。えー、どういうこと。は。おお。 ひひどどうなってるの息をしていないようだけどし死んでるどうしてついさっきまで元気だったのにそんなまだ知り合ったばかりなのに悪い夢だと言って落ち着くのよ礼深呼吸して。 手帳が落ちているウィークの手帳だ手帳帳だ入手彼は時々これに目を通していたこれを見たら状況が分かるかもほうなるほどああ、とりあえずもう動けるんだねセーブ中セーブ中かよしそしたらえっ、ー、ととりあえず今回はここまでにしようかなえっ、ー、となんかこうとりあえずよく分かっていないぞ状況が台風が来て うーんーと、まあ、とりあえず学校に行かなきゃいけなくなって、れいくんが校長室に向かったらこうなったと。<笑>意味がわからないぞ、とりあえず。まあ、でもこれからわかっていくんでしょう。えー、では、今回はありがとうございました。長時間にわたりご視聴ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ